皆さん、こんにちは。アジャックスオンライン十四へようこそ。私は科学技術振興機構 NBDC 需要推進部の木下と申します。本日の司会と NBDC の活動についてご案内いたします。どうぞよろしくお願いいたします。今回は今年度5回予定しているアジャックス講習会の第4回目で、ブラウザーで完結する RNAseq データ解析、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 この考えは日本においても統合イノベーション戦略会議の文章にまとめられ公表されています。データを共有するの基準を少し掘り下げてみます。これについては2011年頃から研究者のコミュニティでデータの共有に必要な条件や原則について議論されてきました。それをまとめたのがこのフェア原則です。フェアとはファインダブル、アクセシブル、 インターペラブル・リユーザブルの頭文字を取ったものですこれらの条件を満たしているものが共有されているといえます詳細をお話ししませんが詳しく知りたい方は NBDC のウェブサイトで検索するといくつかの解説記事がありますのでご覧くださいここまでのことを踏まえて JST の事業部である NBDC 事業推進部は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 また NBDC では欧米のように一つの大きなデータセンターにデータを集める中央集中型の仕組みではなく分散したデータを統合して利用できる連邦型の統合データベースの構築を目指しています。それを実現するために2つの大きな柱があります。この図の下の部分の分野ごとのデータベース構築支援にある統合化推進プログラム DICP では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 ライフサイエンス統合データベースセンター DBCLS と共同で研究しています。ちなみにこの DBCLS はこの講習会を一緒に開催しています。また NBDC ではいくつかのデータベース関連のサービスを提供しています。それらは事業の開始に先にて実施された調査に基づいており、その調査の中で生命科学分野のデータベースに対する要望は データベースのありかを知りたい。複数のデータベースを横断的に利用したい。データセットを取得したい。この3つにまとめられました。これらの要望にお答えするため、それぞれデータベースのカタログ、データベースの一括検索、データをお預かりして一括配布するアーカイブといったサービスを提供しています。サービスの使い方については、昨年度のアジャックスオンライン6で紹介していますので、 ご興味のある方はご覧ください。先にご紹介した3つのサービスや各分野でまとめていただいたデータベースなどはすべて NBDC のウェブサイトからたどることができます。NBDC で検索するとトップページはすぐ見つかりますので、そこからサービスのメニューにあるデータベース利用者を選んでいただくと利用者向けのサービス一覧が出てきますので、皆様の研究にぜひお役立てください。 そんないくつかのサービスの中から、すべての方に役立つ便利なサービスを一つご紹介します。ご存知の方も多いと思いますが、統合 t v です。データベースやウェブツールの使い方などの動画が2000本以上収録されています。この講習会の動画も後日開始しますし、過去の動画を見ることもできます。ツールなどからの検索もできて、スキル別コースも用意されています。